私は小小笠原雅子ベテランの小学校教師教師になったのは生活のためだけど今はこの仕事にとてもやりがいを感じている1974年私は高知市立小高佐小学校に赴任したこの学校の規模の大きさには戸惑ったけどそれだけでなく何か様子が変なの週3回近くの開放会館で ある地区の子どもだけが参加する「開放子ども会」というのがあった私はそれでこの学校の校区に童話地区があることを知ったただ学校全体でも会に参加する子は10人もいないそのために子どもと同じくらいの数の教員が割り当てられ子守のようなことをやっていたこれは何なのだろうただの時間と費用の無駄遣いではないのかな石川青年を返せ。 石川のお兄ちゃんは無実何なのこれはそっか狭山まじで、ね、逮捕された石川さんの救援運動のことねでもこんなことを子供が理解できるわけがないし子供が喜ぶわけがない実際上級生の子は嫌がって参加せず代わりに友達と遊んだり塾に行ったりしていた3年後新しく着任した校長がこんなことを言い出した 他のところでもやっている「絶ッ投稿というのをこの学校でもやろうと思うのですがどうでしょう「絶ッ投稿とは童話地区の子どもが狭山事件の裁判に抗議する黄色い絶ッをつけて登校するというものとんでもないことだ私だけではなくほとんどの教員が反対し校長の提案は却下された。 お前たたちちわ者の差別された気持ちがかかるかうわ実はこの校長はブ楽解放同盟員だったブ楽解放同盟の方針を押し付けるために送り込まれたのだろうやがて私を含めて反発する教師は他の学校に移動させられた転金先で小高座小学校で絶剣登校が行われるようになったと聞いた。 それから月日は経ち1987年私は高知市立一橋小学校に赴任した実は私の夫の総一も教育関係の公務員で当時は高知市教育委員会の童話教育課長だった課長あなたの奥さん部落出身だそうだねえ森田先生どうしてそんなことをご存知なのですか自分で言ってたじゃないの。 あ、そういえば私の妻の父親も実はブ部ク出身なんですよ童話教育課長の奥さんならね是非部落民に宣言して自分のことを話してもらわないとしかしあれは私がつい言ってしまっただけで妻はそのようなタイプの女ではないんですえ、どういうことかね 私も妻自身もそのことは意識せずに来たものですから妻に言っても困るだけだと思いますそりゃいかんあんたは童話教育課長でしょちゃんとそれを自覚してもらわんとどうしよう困ったなあ彼女は森田益子ブラック解放同盟高知市連絡協議会の議長であり高知市議会議員でもある マスコが私にブラック宣言をさせるよう夫に依頼していたことは後で夫から聞いて知ったことだそしてこれはその後に続く事件の前兆だった翌年の1月学校周辺で差別落書きが見つかった。これはちょっっとしたた騒動になったが 落書きの場所や状況から子どもや学校職員の仕業ではなく周辺の誰かがいたずらしたほうだろうということになっただけど4月になってまた別の落書きが見つかっ た, ひとつばした先生のヒステリーさすがにこの落書きは意図的に学校を狙った嫌がらせだろうということになった。 えらいことにななったエタ先生というのはあんたの奥さん以外に考えられんだろうそれはないでしょう妻は自分で部落出身とは言ってないし本人も周りもそんなことは意識してませんこの後に及んでまだ言うか童話教育課長がそんなことでええのかまさこ今度の学校の職員会で。 自分は部落出身で得た先生は自分のことだとみんなの前で言ってもらえないかな頼む童話教育課長という自分の立場もあるから確かに明治生まれの父は部落出身で自分は新平民だと言っていたのを聞いたことがあるでも私は母方の実家で生まれ育ったため自分が部落民だという認識はない だから今更自分がブラ民クミンなどと自信を持って言えるわけがない夫はそのことを知っているはずだし夫は日頃から他人に左右されるなと言ってきた夫が本心から頼んでいるのではないことはすぐに分かったそんなことができるはずがありませんあなたは解放同盟に踏み絵を踏まされようとしているんです私がブラ民クミン宣言を断ると夫への圧力はさらに強くなった。 夫の同僚の木村茂樹童話教育課長補佐が解放同盟事務局に呼び出された木村さんいいですか父親が童話地区出身であれば本人の意識がどうであろうと童話地区出身です雅子さんが父親のことに触れたくないというのは父親に対する差別ですこれから小笠原雅子さんを中心に童話教育をするように一橋小学校校長に指導しなさい はいおっしゃる通りに出します寺村周一教育委員会次長森田剛教育長も同様に解放同盟から圧力を加えられたようだった課長大変です解放同盟が奥さんに部落民宣言をさせないなら100人を連れてきて課長を休断すると言ってますもう解放同盟とは話し合いができない童話教育課長を続けるのは無理だ 私たち夫婦は地獄のような状態に追い詰められた7月末には私の理解者であった一橋小学校校長が突然退職してしまった表向きは健康上の理由だがそんな前兆は全くなかった夫もやむなく童話教育課を離れて9月から碧地の小学校の校長として転勤することになった理不尽な扱いに起こった私は市長と森田益子に手紙を書いた内容は「 両者に損害賠償と遺写料と料して200万円のの支払いを求めるものだなぜ200万円なのか実は事前に弁護士に相談しておりそうするよう勧められたからだもちろん市長は支払うことはできないと回答したマスコに至っては金を請求することはエセ童話行為だとまで言ってきたこれで私と解放同盟は完全に決裂した。 解放同盟は憤怒発狂し異常で異様な行動をし始めた森田益子は「私と父が南国市野中出身でひどい手乱だった」などと書かれた文書を私の職場の教員に配布した翌年の4月には「解放新聞に私がブラク出身の自覚がないなら一体誰の子供なんだ」といった記事が掲載されそこにも父が主乱であったということが書かれていた。 私はもう決心していた解放同盟と森田マスクをブラック宣言強要の人格権侵害プライバシー侵害名誉毀損で訴えた共産党系の教職員を中心に裁判を支援してくれる人が増えてきた矢先私たちをまた不幸が襲ったこのところ体がだるいし食欲がないんだ あなた、仕事を休んで病院に行ったらいやいろいろあって疲れてるだけさしかし夫の体調は悪くなる一方だったようやく夫が病院に行くと後で私が病院に呼び出された旦那さんはがんですしかもかなり進行していてすぐにでも入院が必要です治療の甲斐なく 夫は裁判中の1990年1月18日に死去した夫の告別式の日朝倉地区解放会館で解放同盟が裁判劇を演じその内容は気が狂った私が裁判官に大抵させられるというものだったと聞いた裁判の結果1992年3月3日 文書の配布や解放新聞の内容がプライバシー侵害と認められ解放同盟と森田益子に計60万円の支払いが命じられたこの判決は1997年3月14日に最高裁で確定した森田益子はこの裁判の直前に高知県議会議員に当選2003年3月に議員を引退。 2016年7月15日に91歳の展示を全うした。